ココアートチャンネルへようこそ今日もココアートチャンネルをご覧いただきありがとうございますちょっと今日はおすすめの映画というかもう dvd なんですけれどもそれをご紹介したくてビデオブログにしましたこうやって紹介したかったんですけれどもいろいろねやっぱ著作権の問題とかもあるのでちょっと話術だけで頑張りたいと思います 映画のタイトルは「ビッグアイズ」ですティム・バートンが少し前に映画にしたことでとても話題になりましたこのティム・バートンのビッグアイズは実話なんですねゴースト・ペインターの話です、まあ、なかなかこの業界でゴースト・ペインターっていうのはなかなかないんですけれど も, もう当時もセンセーショナルでとてもショッキングに新聞でも取り上げられたぐらいすごいなんか話題になったみたいですマーガレット・キーンとその旦那のウォルター・キーンを描いた映画なんですけれども マーガレット・キーンは自分でそのビッグアイズの絵を描いてたんですけれども旦那様がそれを自分が描いたことにして世の中に発表して売れたという。 なんかもう売れたどころじゃなくてもう本当に複製画がもう本当にすごい数アメリカで売れたみたいです当時アメリカでビッグアイズを知らない人はいないぐらいすごい流行ったそんな作品みたいですそんなマーガレット・キーンのビッグアイズゴーストペインター実話なんですけれどもそれをティム・バートンのカラーで美しく映画に仕上げたそんな作品です まあ、内容的にはまだご覧になってない方がいたら申し訳ないのでここではちょっとビッグアイズの作品を描いたのはマーガレット・キーンという昔アメリカを一世風靡させたそんなポップアートの第一人者なんですけれども私が初めてマーガレットの作品にあったのは母が経営していたパーラあのカウンターだけの喫茶店みたいなのを母がやってたんですけれどもそこに父がアメリカに行った時にお土産で買ってきた古びたポスターがあったんですけれどもそれをずっと飾っててまあお客様のた。 タバコのやりでだいぶ色あせたり黄ばんではいたんですけれどもその絵をいまだになんか鮮明にあの大きな目をした子どもの絵を覚えてるんですけれども記憶には残ってたんですけれどもなんかどういう人が描いた作品なのかそういうこと知識は全くなくて大きな目の。 子供の絵だなそのぐらいしかなんかうっすら記憶にあってでも少なからずどこかで多分影響を受けてるのかなってそんな風に思いますなんか今も昔もそういう美術界のなんか不思議とかいいとことか嫌なとことかそんなとこをなんか考えさせられるようなそんな映画でした当時のマーガレット・キーンの作品もたくさん出てきて私にはすごい勉強になるなって。 マガレットキーンの絵に対する純粋な思いそういうところがやっぱり私も見習わないといけないなってこれからも純粋な気持ちで絵に取り組んでいきたいそんなふうに思いました。もししまだ映画を見ていいらららっしゃらない方がいたら レンタルでもいいですし、よかったら見てください。この YouTube にもビッグアイズの予告編がたくさん出てるので、ぜひ検索してあのご覧になってください。それでえ見てみようかなと思ったらぜひレンタルでもいいですし、今でしたら Amazon でも買えますので、ぜひご覧になっていただきたいです。ティンバートンの世界観が素晴らしいそんな映画になっています。でも実話なんです。はい、今日はティンバートン監督の映画ビッグアイズをご紹介しました。ぜひご覧ください。私はもちろんもう。 保存版として DVD を買って何回か見ていますココアートチャンネルよろしければチャンネル登録をお願いいたします画面の中の私のプロフィール写真または概要欄にもリンクを貼ってありますのでそちらからココアートチャンネルのおすすめ動画を画面に貼ってありますよろしければそちらもご覧くださいそれではまた次の動画でお会いしましょう